ラップ革命ボトルマン DX サイドストーリー香りのボトルマックッキングこんにちは博士香おりです今日はこちらの可愛い私のボトルマンに速射性能を付加していきたいと思います今日はとても接合部の具合の良い整備の行き届いた最高級品のボトルマンを用意しましたまずはよく洗います 洗っている間に、他のボトルマンの解析データとこの子のデータを照らし合わせますそれでは、今回はトリガーを作ろうと思います速射性能を上げるために装填発射の速度をコンマ1秒単位で短縮を測りましょうバネの反発に頼っていた発射時に押し込んだトリガーを戻す時間の短縮が鍵ですよトリガーの設計をちゃちゃっと済ませたら 3D プリンターにかけて一晩待ちましょう そして出来上がったのが、こちら超高性能なフックトリガーの完成ですおお滑らかかち爽やかな触り心地いいああはぁー、すべすべこれなら、発射後の次の装填までの時間短縮ができますね私もこの後早速、コーラ丸と初ボトルバトルにされ込もうと思います今日の香りのボトルマンクッキングはここまでノーエルゴノミクス、ノーラ 香りのボトルマクックキングこんにちは博士香おりですどんなバトルでも連射と速射があって困ることはないですよねそこで今回はその2つを兼ね備えたボトルマンを作っていきたいと思います片手装填できる新しいボトルマンを作っちゃいましょう装填といえばやはり天才ボトルバトラーほかりですよねもちろん連射に特化したアクアスポーツあってこそですが 量の天才的な神速度の賜物えー天才だからなんてずるいと思ったそこのあなた安心してくださいテクノロジーが全て解決してくれます前回作ったこちらのフックトリガートリガーの戻り時間の短縮を目的としていましたがなんとご覧ください片手で持てることが判明しましたということで今回は連射と速射を両立させた片手装填のボトル まずこちらに3日前から寝かせておいたアクアスポーツの解析結果を重ねますどのようなボトルマンにするかコンセプトをしっかり固めましょうねでは続いて 3D ソフトを立ち上げて本体モデルを作ってください PC はメモリー 100TB くらいあれば十分ですあらかじめ用意しておいた BMA 公認の 3D プリンターを起動させますあなければご自宅の 3D プリンターでもいいですよ 機体性能が確定ししたら形に落としていきますこの時色も一緒に決めましょうねできるだけたくさん描いてプランニングすることで出来上がりがグッと良くなりますよたくさんのボツを経てデザインを確定させてはいこうしてできたものがこちらですこちらのスケッチをもとにプリンターにプログラミングをしてお楽しみの出力タイムですおーいい色いい形ッズ あっという間に完成です。こだわり抜いたトリガーとの接合部はいかがでしょうか。後マの世界が現実では1センチ10センチの変化となる。これだからエンジニアはやめられません。さあこちらの新しいボトルマンはいただきました。星3つです。うんいいですね。素材の味もしっかり出てます。打つばかりはボトルマンとちゃいますね。 そうよ、ね、オッタとトリガーもいいなと思ったけどこの形が最高よね 最高のボトルマンができちゃいましたテック系ボトルバトラーの天才私だからできたけどみんなはカスタムで楽しんでねノーエルゴノミクスノーライフプレゼントキャンペーン中クイズに答えて応募してね